はいおはようございますラスカルでございまますす本日は久しぶりりにに栃木県に来ております後ろに見えておりますこちらとんどんちゃん2号店というマックスさんやねドラゴくんなんかもチャレンジしに来てるお店なんですけどもこちらのお店やばいんですよめちゃくちゃやばい何がやばいかっていうとこちらのねオーナーさんが大食い好きみたいでこんな感じで4兄弟のまぜそばチャレンジから 7キキロ、8キロ8ここら辺ねサムギョプサルお肉だけで4 7キロから6 7キロだとかあとねも う, う1 0キロ超えてるお弁当全メニュー食べ尽くしチャレンジなんてい う, もうかなりねやばいチャレンジが揃ってるお店なんですが、まあ、本日はさすがにね一発目ということで一番ね重量的には軽めな混ぜそばのチャレンジをしていこうと思います。軽いっつっつても めちゃくちゃゃ、ね、く重たい重量計のまぜそばで 4.7kg なんで結構なパンチが、ね、あるメニューなんですが早速、ね、こちらのチャレンジメニューを挑戦していこうと思いますまあ若干離したりはするとは思うんだけど基本的にはね全力でやっていきますね。 はいということでただいまですね店内に入っております改めてこれルール説明をさせていただきたいと思います今回ねこちら挑みますのがこの巨大な混ぜそばということ で, で先ほどねお話ししたように重量が 4.7kg でこのメニューがですねこの混ぜそばとご飯がセットで重量に関してはご飯がね含まれた量になっております制限時間が45分と4 7キロの混ぜそばが5000円で食べられるって考えたら、まあ、そもそもね失敗してもかなり お得なメニューではございますがせっかくなので僕もチャレンジを成功させて最後デザートにねクレミアソフトを食べていこうと思いますはいということでですねただいまメニューが到着いたしましたこちらがですねチャレンジメニューのまぜそばでございますで先ほどねご説明した通りこんな感じで 500g のご飯がついておりましてこのねまぜそば通常のメニューでも販売しているものなんですけれどもトッピングで紅生姜や 福神漬カレー粉と、ね、魚粉この4種類が無料でトッピング可能みたいなので一応ねあのご紹介としてお持ちいただきましたちょっと実際ねチャレンジなので使えるかわかんないんですけれども余裕があれば使っていきたいと思います早速ねチャレンジを始めていこうと思いますラスト3 1いただきますい なんか い, いですねこの太鼓の感じとかマジで大会みたいな気分になってきました、ね、<笑>いいっすねいただきますよしひとまずちょっとこれ野菜をね攻略していくのがミスだと思うのでうんうん 行ってみよ う, かあうん ずでも缶に<笑>野菜が入ってるわうーん ちょっと上のカメラで見えるかなこの野菜の量やばくない？もやしすっごいわこれ。これ攻略していかないとやばい。うん。 めち ゃ, くちゃうまいこれうーんああうまあのねこれ GK の混ぜそばっぽさももちろんあるんだけどお店の店名の通りこのサムギョプサルだったりとかあとは本店さんの方では韓国料理なんかも提供されてるお店なのでなんか、ね、このキムチの感じとか韓国っぽさそういったのもあってなんかねめっちゃうまい。 すげえジャンキーうわうまっ<笑>あんまねちょっとうまいと言いすぎると案件かって言われるコメントがあるので案件じゃないんですけど控えめにね心に留めておきたいと思います<笑> 箸が折れそう、うん、うん 延に麺が湧き出てきます。<笑>いやこれちょ十三分やばいですね。 もう十分経ってるんですけど僕。ど<笑>うん？やっぱすごい人は世の中いっぱいいるな。<笑> つけまぜそばはしっかりうまいと、ちょっとラーメンも普通に食ってみたいですね。うん、絶対うまいもんな。 こんな感じで、あの麺、具材は、ね、結構底が見えてきましたね。じちょっと、まあ、さっぱりとね、十二升が試してみますか。 うん、まっ。ということで、例えばですね、具材がほぼ完食しましたんで、残りね、ご飯ですね。これは、まあ、ちょっとね、汁もいかなきゃいけないので。これね、ちょっとご飯を混ぜてと。 よいしょうわ、ん、しめうまそうこれ。 りが1の3の3 3でこれで何ついてないで す, いす、はい、か、ねはい カレー粉おすすめそれはもう入れるしかないですねじゃあこれねご飯の締めはカレー粉がおすすめってことなんですけどカレー粉もいってみますかうんうまそうめちゃくちゃカレーだああ うまっ、うん、あーチーズとか入れたいですね、これ、ちょっとたたっと、うまそう。 ということでだいぶですねマぜ、まあ、そばのチャレンジ完了いたしました無事クリアということで、えー、残りのね制限時間が15分と34秒29分26秒かという結果でございましためっちゃ腹パンパン まあね、混ぜそばなんだけど、どうしてもお野菜が多かったり、お肉が多かったりと、結構ね、食感の強い具材がたくさん入ってるので、タイムを狙うのであれば、まあ、具材をね、先に食べてから麺を食べ進めるみたいな感じの方が一番早く食べれるんじゃないかなと思います。どうしてもね、最後に関してはこのタレのみが余ってしまう形になってしまうので、ちょっとね、しょっぱさも感じる部分があって、それもね、 ちょっと食べ方を考えないとなかなかねペースアップが難しいんじゃないかなと思います16分台食べたマックスさんとか13分台食べた方とかもねあのね意味が分からん全然ね意味が分からん多分スピードを優先で食べ進めてもみんなが食べてる記録っていうのはもう 頭おかしい、尋常じゃない、やばいペースだと思いますんで。まあね、僕なんかの記録なんかは余裕で超えられると思います。え我こそはという、5kg ぐらいあったらね、食べれるよって方はね、ぜひこちらのね、混ぜそば食べてみてください。えまたチャレンジメニューの他にもですね、もちろんメインメニューとして、まあ、通常のね、並盛りなんかも混ぜそば、そしてラーメンなんかもございますのでえ、そういったね、普通の通常のメニュー、ぜひね、皆さんも食べに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。